リアルサウンド映画をご覧の皆さんこうちは「ボスデイビーファミリーミッション」で赤ちゃんだけど実はスデイビーは悪の天才博士から世界を救うためボスデイビーやティナと一緒に新たなミッションに立ち向かいます私はチームたくさん加ということもありすごく緊張したのですがたくさんの方に楽しかったと言っていただけるように思えることにりました「ボスデイビーファミリーミッション」は12月17日金曜日全国公開です ぜひ、劇場でお待ちしています。